こんにちは、アブです。今日はですね、貧困にならないためのミニマルな整形方法についてまとめていこうと思います。皆さん、どんな生活をされていますか例えば、東京に住んでいて、家賃が7万円、8万円してて、で、手取りが6万円、16万円ぐらいしかないと。 言ったところに実際いろんなところがかかってきてお金がかかってきて正直手持ちにいつも残ってないっていう人って結構いませんか僕の友人の女性は東京で生活してるんですけども正直お金がないっていうふうにめちゃくちゃ困ってましたで自分のお昼の仕事で手取り15万円ぐらいしかなくてで家賃が10万円ぐらいかかってきてってなってくるとでしかも奨学金返さないといけないっていうようないろんなところでお金かかってきて結局 お金が残ってないっていう人が周りにめちゃくちゃ多いんですよ。今日はそんな生計を立てる上で実際貧乏にならない、貧困にならないためのコツっていうところをお話ししていこうかなというふうに思います。僕のチャンネルではですね、ミニマルな生活の方法、コストパフォーマンスの良 い, い方法についてまとめてます。よかったらチャンネル登録お願いします。実際ですね、今東京を中心に貧困女性だとか貧困男性がめちゃくちゃ増えてきてるっていう情報をゲットしました。正直日本って 平成30年間の不景気っていう風に言われてたぐらいもうずっと低迷してますよねで実際ねあの1ドル100円だとか1ドル120円っていうような形で海外から比較すると正直全然ねあの変わってないじゃんと思う方もいらっしゃいますしプラス日経平均とか見てよ日経平均2万円超えで結構いい感じに回ってるじゃんって思う方もいらっしゃると思うんですけどもいや正直もう日本って結構やばいんですよね で僕のチャンネルを見てくださって る, くださってる方もあの日本のヤバさをねご存知の方も多いでしょうしプラス海外いろんなところに行ってる方もいらっしゃるんで分かると思うんですけども日本今めちゃくちゃヤバいんですよ何がヤバいかって例えば年金の運用をやっている政府機関があるんですけども行政機関があってそこが日本の株を自分で買ってるんですよねだとかあとは日銀が 日本の株、国内株を購入してるんですよ。なんで日本の株が釣り上がっていて、プラス、あの、日本の株は釣り上がっていていい感じには見れるんですが、僕たちの一個人の労働者、サラリーマンの給料は下がってると。上がってないんですよ。今の平均って420万円ぐらいっていうふうに、年収は420万円っていうふうに言われています。どんどんどんど ん, どん下がっていって、今もうどんどんど ん, どん日本の貧困になりつつありますと。 で、プラスもう一つ言うと、海外から日本に来てて、日本はすごいからめちゃくちゃ人が来てるんだとか、日本のものづくりが最強だから、日本に海外の人が来てるっていうふうに思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、実際、日本は円安だから、結構海外からいろんな人が来てるんです。えー、タイとかね、最近ね、あのインドネシアだとか、中国の観光客の方も結構押し寄せて、爆買いっていうのがありましたね。あれはなんでかっていうと、日本で買った方が安いからなんですよ。 日本の円の価値が安くなってて海外から観光客が来る場合にはすごく安く感じるっていうところなんですよねそういった世界になっていてもうどんどんどんどん日本の地位が先進国と言われながら GDP 世界3位と言われながらどんどんどんどん下がっているとで 年, 利率年率で言うと GDP マイナス 6.4% っていう風な形で言われているぐらいでプラス今度はコロナがとか えー、爆買いが来ないとか、中国の観光客がとか、今は自粛で、イベント自粛でとかなってくると、もう内需、日本国内の、えー、ね、内側で回ってる消費っていうのが、どんどんどんどん少なくなっていくるんですよね。こうなってくるとどうなるかっていうと、我々、僕たち一庶民の生活に超影響されてきて、どんどんどんどん貧困になっていくと、えー、貧困の連鎖が今続いている状態なんですよっていうところを、 お話ししているという感じですでじゃあ実際ちょっと迷う気なくなっちゃったんですけどもじゃあ実際どんなことをしてミニマルな貧困生活が抜け出すのかっていうところなんですけども今日は3つのポイントを押さえていこうと思いますちょっと話なくなっちゃった<笑> 3つのポイントなんですけども1つ目何をすべきかっていうとまずはもう個人でやるべきこともう個人でやるべきことはもう政府国が僕たちを守ってくれないんだからじゃあ実際自分たちでもうやっていかないともうどうしようもないよっていうところなんですよ まず一つ目は、月にどれだけ自分がお金を使っているのかしっかり把握してくださいというところです。僕のおすすめなのは、ルーズリーフだとか紙に過剰だけ書いていくことです。月に1ヶ月間の単位でどんなことにお金を使っているのか書き出してみてください。例えば僕の場合でいくと、家賃がとか、家賃で5万円だとかして、光熱費1万円だとか、ジムに1万円かかっていて、スマホに1万円かかっていると。 いうような形で過剰書きに書いていくことによって何にお金を使ってるか把握することができます。これってすごく重要で目視ができるんですよ。自分で見て、あこんなにお金使ってるんだとか、で、交際費って言いつつ結構飲み代使ってるなとか、タバコ代多いなとか、あとは、えー、交際費プラス、あとはね、カフェ代多いなとか、えー、食事、外食しすぎだなっていうような形で目視することによって自分が 何にお金を使っていて、これが浪費じゃないかなっていうようなセルフチェックができるっていうところがポイントです。まず一つ目は自分の支出、お金を使っているところは何なのかっていうのをしっかり把握しましょうというのが一つ目です。二つ目何かっていうと、固定費を減らすことです。これ固定費ってちょっとあの、専門用語というか、何ですかね、初めて聞いた方にとってはね、厳しい話かなと思うんですけども、固定費って何かっていうと、毎月固定でかかっているお金を選定していくことです。例えばガス。 電気水道代これって固定ですよね毎月基本料払って毎月変わっていくんですが毎月同じような金額かかってきますこれはあの固定費なので見直せないんですけれども例えば引っ越すことによって水道代がかからないとか水道代が一律な場所に引っ越すっていう手もありますそういった固定費を見直すことによって少しずつ生活が変わってきます例えばスマートフォンを格安シムにしたりだとか 例えば、保険代が月に1万円かかってるけど、実際その保険って必要なのか見直すとか、というようなところも細かく自分の書いた、過剰書きで書いたところを見直していって、固定費が見直せるか、いらないものはないのかチェックしていくっていうのがポイントになってきます。プラス、生命保険で言うと、日本には生命保険控除っていうのがあります。これご存知の方、少ない、結構いらっしゃるかなとは思うんですけれどもあの、日本の生命保険に入った場合に控除が受けられます。 要するに税金を払う額が3万円程度安くなるっていうのがあるんですよね。そういった制度をちゃんと使ってるのかっていうのをしっかり把握しておいて、実際その保険の控除代にかかるぐらいの金額で納めるっていうような方法もあったりだとか、いろいろとしっかり調べていくと面白い節税だとか、あとは面白いミニマルな政権の仕方、 生活のコストを削減する方法があるんで良かったら皆さんも調べてみてえ見ていただければなと思います。まだ生命保険だとかっていうような固定費を見るというのが2つ目のポイントでした。次3つ目なんですけども何かっていうとやっぱりミニマルなコストパフォーマンスのいい生活をすることです。いろいろとやっぱりね今あの服のお金を、えー、節約したりだとか、あとは家賃を節約したりっていう人も結構増えてきました。 面白いデータがあるんですけれども、実は2010年頃から2018年頃まで の, あの若者が服に使ったお金を調査している、えー、研究があるんですけれども、これがどうなったかっていうと、えー、2倍、えー、安くなってると。<笑>これどういうことかっていうとあの、今までたくさんブランド品だとか、えー ポーチだとか、シャネルだとか、ルイ・ヴィトンだとか買ってた人たちが、最近はお金が使えなくなっていて、服にかけるお金が1 2分の1になってるんですよね。服にかけるお金が1 2分の1になってるっていうデータがあります。っていうようなのと同じように、服にかけてるような 暇がないというかかけられるお金が少なくなったっていうのと、えー、皆さんが今のトレンド自体が物にお金をかけるよりもこころです、えー、これどういうことって話なんですけども、えー、物に例えばブランド服例えばね5万円の T シャツを着るっていうような時代から 2,000 円 3,000 円の T シャツがいいんじゃないかなっていうふうに思ってる人が多くなってきてる。 ところと、プラス、これはね、物にお金をかけるってところです。で、ことにお金をかけるって何かっていうと、経験にお金を使うことです。例えば、海外旅行に行くだとか、例えば、国内旅行行くだとか、福岡に遊びに行くだとか、えー、札幌には遊びに行くっていうような旅行にお金を使うことが増えた。 リタとか、あとはカラオケに行くっていうのもことにお金を使うことですし、あとは習い事をする、えー、ダンス習ったりだとか、あとは習字習ったりとか、習字習う人ってなかなかいないかもしれないけど、えー、そういうふうにこと、自分がやりたいことに対してお金を使う、経験にお金を使うっていうのが、 今の若者のトレンドになっているっていうところです。なんで、昔はバブルの時代はルイ・ヴィトンだとかシャナルだとかっていうような、すごくね、高級なアイテムに身を包んで、自分で、自分を着飾っているところが多かったんですけれども、今はことにお金を使っているっていうのがトレンドになっていると。 というところで、実際ね、何にお金を使うのかしっかりと把握しながら自分が使いたいものにお金を使うというのがポイントかなというところです。で、今日はですね、ミニマルな、整形の仕方、ミニマルな生活コストのかけ方というところでお話をしていきました。一つ目のポイントが、えー、過剰書きにして、えー、何に使っているのかしっかり把握しておくというところが一つ目と。 で、二つ目なんですけども、その中からいらないものを選定していくっていうところですね。固定費を外していく。で、三つ目に、物からこと。えー、例えば、服を買うっていうお金を、実際に自分の経験に使ったり、習い事に使ったり、独学するときの英語のテキストに使ったりっていうようなことにお金を使うと、より幸せ度が上がってきますねっていうところをお話ししていきました。 いかがだったでしょうか正直いろんなね今後の日本のことを考えるとやばいんじゃないかなと思いつつ今、えー、いろいろと準備してます僕も海外移住っていうところで、えー、ブログスタートしたりだとか YouTube も始めたんですけども今後はより海外に、えー、のー飛び出す日本を脱出する方法についてより詳しくまとめていこうかなと思ってますやっぱりね海外出たことないから人からすると日本を出るってことはすごくねあの勇気がいることだと思うんですよただ実際こういうふうに自分の あの稼ぎは自分で賄わないといけないいいとけ政府がえ日本がえ僕たち守ってくれないってなってくるとやっぱり自分で動かないといけない時代になってきますよねそれに、えー、時代が変わっていくのにもかかわらず準備してないっていうのはやっぱりあの自分が平らになるというか怠けてるっていうのと同じなんでどんどんどんどん準備しながら自分がねいかに握、えー、れるか自分がどうやって生活していくのかしっかりと考えておくっていうのが必要なのかなと思ってます 僕はですね、オンラインサロンを今運営してまして、その中でも海外でのフリーランスの合宿だったりだとか、あとは個人で生活していく方法だとかをまとめています。よかったら興味のある方、概要欄と、プラスですね、ここの、なんていうかな、こっちかなこっちのボタンからオンラインサロンを見れるんで、よかったら興味のある方は見ていただければなと思います。そういったところでですね、いろいろと世界各国で情報を発信していくんで、よかったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。